建物の中または地下に避難してください続行が入る次第お知らせしますという情報を発表しています発射時刻は7時22分頃ということで10分以上が経過したことになります発射時刻は7時22分頃北朝鮮からミサイルが北海道青森県の方向に発射されたものとみられますいて政府がジ r アラート全国瞬時警報システムやムネット緊急情報ネットワークシステムで情報を発射したのと ジャン君万が一の時はここを掴んで引っ張って持っていくからね。じゃんここいんんんん、ちちちゃう、ね、んちゃん、ね、ゃ, ぽんちゃんもだね あー、つかまれるの嫌なの、ねうんはいはいうん、まだジャンクのことだ、信頼がないかつかまれることあるからねマッサージだと思ってなる 日本海では米韓両軍が先月29日までの4日間アメリカの軍事力機関て共同訓練を実施したのに続いて30日には日米韓3カ国による共同訓練が5年ぶりに行われました。 またアメリカのハリス副大統領は先月二十九日に南北を隔てるキブソウ地帯を視察した後北朝鮮には残忍な国際政権と人権。じゃあく青森北海道のあたりは、えー、今北朝鮮からのミサイルが行っているということで警戒警報になってますが、うん、なぜか小笠原部なんで。 諸島っていうふうになってるのがちょっとよくわからないんだけどあそうだね、うん、さあ困っちゃっ大丈夫だといいね、うん ポンちゃ ん, ポンちゃんミサイルは通過したそうですよかったねじゃないですねちゃんと日本の場合迎撃ができるのか総理大臣が、とか防衛庁長官が多分何か言うと思うので後でそれを聞きたいと思います 困るよね、ミサイルは撃たれたらね。じゃ、くんぽんちゃん。はい、夜も更けてきました。見たち長 い, いねさあ。ちょっとした運動をして寝ましょうかね。というのも。よいしょ。 はい、こちらです。これがすごく軽いというか、まあ、700g ぐらいじゃないかと思うんですが 700800g こっちに変えますこれ 1, 1キロかな1キロちょっとあるかなちょっとわかんないんですけどね測ってないので今度は測ってみましょうねこれはちょっとだけ そうだな 1.5 倍ぐらいじゃないかと思うんですけど体感的にはねこっちに角揚げですまだまだありますよよいしょだんだん増やしていきますおっジャン君ちょっとかわいい感じです 手先が可愛いじゃん。